ん おさま。 の前で「うれんきつとのつやこと」「ほんと当の愛を探してる」「嘘に嘘をたたてる」「うちは無理だね」「今夜またキラッキラッと輝いていて」「ほんとは本当とはそっぴりなんかかさしいの」「私のなえてじめん世界一の女王様